それではの今日の授業を始めたいと思います。えー、と前回までどこまで行ったかといいます と, えと N 項数ベクトルまでまあやったということになりました。ので一応これからそのまあこの線形代数でえと最も重要かつ頻繁に用いる道具の一つとなる行列の話に入りたいと思います。皆さんのほとんどは多分高校の数学で 2行2列の行列の、えーまあ、を習ってですね、いろいろな計算を行ったかと思います。で、まあ、行列 の, その定義自体は、2行2列だったものが、もっと行数も列数も増 え, 増えるよと。まあ、その程度なんですけれども、ただまあその行の個数や列の個数が増えることによって、2行2列の時には、 まあ、当たり前であったようなことがですね、当たり前でなくなったり、それからもっといろいろな複雑なこうあの特徴を見せていただくとか、えー、いうことも出てきます。で、えーとまあ、行列はその線形代数 の, その数学的ないろいろな性質をこう探る上ではあの、まず書くことのできない重要なツールの一つになりますので、えーまあ、一つ一つ、 まずはその行列の使い方から学んでいきましょう。ということで最初はですね行列の定義から入りますのでちょっとくどいようですけれども一応まあ数学をやる上ではルールをきちんと定義するということで行列の定義から始めたいと思います。 教科書ですと、教科書16ページの真ん中らへんですね、セクション 1.5 の行列の演算で、その中でも、セクションの 1.5.1 の行列の和と、スカラーバイの説明から入りたいと思います。 でえー、とまず最初にその行列って何ですかっていうことなんですけれどもまあ多分皆さん行列って何ですかって聞かれれば大体それなりのものはこう頭に思い浮かべられると思いますが一応それをですねちゃんと文章でこれこれこういうものを行列と言うと。 えー、言, うそう言ってくださいと言われるとあの、もしかしたら戸惑う人がいるかもしれませんので、一応あの、一つ一つです、ね、行列を定義するのに必要なものをこう確認しながらいきましょう、えーと。まず、M と N を2つの自然数とします。で次に まあ、mm のこの数。またこれは先ほど、あこれまでのそのベクトルのなどの話の中でスカラーと呼ばれていたものですが、うんえー、まあ、aij と表します。でまあ、こういうインデックスの表し方はこれから多分数学で、まあ、多分微積分でも頻繁に出てくることがあると思いますので、慣れておきましょう。で この i と j がですね、いろいろな値を取るわけですが、i は1から m の範囲の値を取って、それから j は1から n の値の、n の範囲の値を取ります。で、この mn この数 aij を、 M、行 n 列の長方形に並べたもの。というところでこう1枚目の黒板がなくなりましたのでこうずっと並べてこの2枚目に入りますけれどもでこの m 行 n 列の長方形に並べたものというのは。 えー、皆さんその教科書にもあると思いますけれども、まあ、A の11を一番左上に書いて、えー、と一番上の行には A の 11A の12から A の 1n それから2行目にはその下の行に A の 21A の22点点点ときて A の 2n。 で以下は同じようにどんどんどんどん要素を並べていって一番下に A の M1、A の M2 ですね。で、A の MA。まあ、こんな形でその A の IJ というのを並べて括弧こでこう両脇を振ったものですね。で、まあ、これを よくご存知だと思いますが、M 行 N 列の行列というわけです。で、M 行 N 列の行と列の意味は、これも皆さんよくご存知だとは思うんですが、 この 横, です、ね、横を行と呼びます。それに対して縦の並びを列と呼びます。で、一応その行と列については覚えておいてください。で今日はちょっと初っぱなから余談なんですけれども、あの実はの数学やっていますと、その国際会議などでですね、こう、 運営する側に立ったりすると多くの外国の参加者の人たちをお迎えすることになりますで僕も、まあ、あの10年近く前にその、まあ、助手の頃にですねそのお手、まあ、会議の運営側でこう参加した国際会議がありましてでそれは、えー、と奈良で行われたんですけれどもあの国際会議というのは大体そのエクスカーションといって、まあ、半日ぐらいの、まあ、遠足というか小旅行が用意されていて。 観光にこう案内するというようなシステムが大体どこの国での国際関係でもあります。でこう我々があの企画した時にはその奈良でしたからまあ京都なんかを回るツアーを企画しましたでその中であの京都御所をあのまあ見学するというのをやったんですね。で京都御所はあの入場の申し込みが大変厳しくてあの事前に参加する人の参加する人の まあ、名前だけでなくてあの国籍とか職業なんかも届けておく必要がありますでそこでまあ僕はその、まあ、委員長の先生から頼まれて参加者の人たちにいろいろメールを送ってですねそのあの、まあ、ツアーに参加する人たちの情報を集めてであの 京, 京都御所の事務所に申請するという仕事を行いましたで当日京都御所に着いた時に、まあ、現地 の, その職員の人の指示に従って、えっと、これから人数を数えますので あの4列に並んでくださいという意味 で, あの、うん、あので当然僕はそれ英語で言うわけですから「so、Please stand up in four lines」って言ったんですねあの4列って4つの線に並んでくださいとそしたらある人はですね「Is that four columns」って言ってたんですねだから 4, 4, 列あの 4, 4つのラインというのはあの4つのカラムのことかとカラムというのはすなわち行列の列のことを言うんですね <笑>でそれを聞いた時にああやっぱり皆さん数学やってるからそういう言葉遣いするんだなと思いましてああそうですからの列のことですって言ってですねまああの、まあ、日常生活では、ね、こ, うこういう人たちを除けばそれほど こ, うこの行列の列という言葉を使うことはないかもしれませんけれども、はい、一応あのそういうです、ね、行と列という区別をしておいてください。 でそれからあと、M 行 N 列の行列という呼び方をですね、もう少しあの略して、これを括弧 MN と書いて MN 行列ですとか、それから、あとは、m る n 行列という場合もあります。ので、えー、とま あ, あの、それぞれこういうふうな呼び方をしていたら、まあ、M 行 N 列の行列だと。 いいうふうふに思ってくださいそれからあとここの行列にちりばめられたこの各 AIJ ですね A の IJ と書きますとこれちょうど上から I 行目で左から J 列目のところにある数なんですけれどもこの AIJ をですねこの A の IJ 成分と 言いますあ と,、えー、ともう一つは、まあ、行列 A の IJ 成分が、まあ、A の IJ のときに この行列 A をですね、この成分 A の IJ をこう括弧でくくったものと、このように表します。ですので、A イコール括弧の AIJ 括弧閉じという表記があったときには、A とはこういう行列だということを、すぐにパッと思い浮かべられるようにしてください。 まあ、多分皆さん今まで行列は使ってきたと思いますけれどもいくつかはまだ見慣れない表記があるのではないかと思いますちょっとじゃああげますかすみません、えー、とこんなぐらいで見えますかねこれですね、えー、とこういう表記がありますので、えー、と確認しておきましょうでさら、えー、に いくつかあの続けていきますけれども、K の源、K の源というのはあの、K というのはあの前回の時間にやったと思いますが、まあ、実数全体ですとか、それから複素数全体といったような、今、対称にせですから全体の集合ですね、を K と書きますが、この K の源を、 成分に持つ、まあ m m 行 n 列の行列全体を考えることもあります。で、この行列全体をまあ集合、それは一つの集合になるわけですけれども、その集合としての表し方というのはいくつかあの書き方がありまして、例えば、うん、大文字の M と書いて M N セミコロンの K、まあこれで、その M 行、えー、っと、マスカラが K の弦で、M 行 M、N 列の行列全体の集合ですね。とかですね、あとは、MN をこう、下の方に書いて、で、カッコでまあ K と書いたりとか、それから、あとは、の K の、 まあ、m る n 乗とは読まなくて、まあ、k の m る n というような書き方もあります。こういった表し方があります。えー、とこの辺はですね教科書で言うとその16ページの下3分の1ぐらいですねのところを今改めて参照しています。 で、あと、さらに、この、まあ、今はその、うんと、行の、行数 m と列数 n が異なる、まあ、一般の場合を書いたわけですが、場合によっては、その行数と列数が等しい場合もありまして、えっ、ー、と、その場合には、 そのこの行と列の個数を1個だけ書いてこう済ませるという場合もあります。最後の k の、M、m×n の場合は。 まああまりやることはなくて、m×m ですかね。そういった表し方があります。で、さらに、えー、と、今、スカラーの全体ですね、k という集合で書きましたけれども、その文脈から、まあ、k が明らかな場合ですね、例えば、今は実数全体を扱っているとか、 あるいは複素数全体を使っているということで、わざわざその実数全体とか複素数全体っていう、書く必要もないよという場合には、そのスカラーの集合をですね、略すこともありますま。文脈からその、K が。 明らかな場合ですと、まあ、形を略すこともあります。例えば、最初の書き方ですと、Large M の MN とか、それから、えっと、Large M の のまあ、N ですか<笑>えこれはそのこの行数手列数が等しい場合ですね。などというふうに書く場合もあります。一応こ こ, こにありますようなその K を括弧の中に入れて書いたりとかそれから K のえっと肩にこう M と N を並べて書くような場合には大体、ま、いい K は略さないで。 書きますので、そこは注意してください。まず、その皆さんがこれからその付き合うその行列の定義は以上ですが、何か言葉の使い方などで質問などありますか。大丈夫ですか。はい。 次にえと行ベクトル列ベクトルという言葉なんですがえとこの行ベクトル列ベクトルの言葉は前回の時間にやりましたあの N 個数ベクトルを横に並べれば行ベクトルで。 縦になられるようは列ベクトルということをやりましたけれども実はその行列のですねある特定の行を取り出したり特定の列を取り出したりすることによってもうそれ行ベクトルとか列ベクトルと呼ぶことができますからその言葉をちょっとここで定義しておきます。えっと MN 行列 これ A をですねこの AIJ を要素に持つ行列としましょう。で、先ほども言いましたけれども、こう書かれた瞬間に、そちらの左側の黒板に書きましたような要素を持つ行列 A だということが、ピンとくるようにしておいてください。で、この行列この行列 A に対して、 この行ベクトルですね、A. の I. という行ベクトルを。その行列 A. の第 I. 行の要素ですね、A. の I. 1から。A. の。I. N. をこう取り出して作った、まあ、こういう行ベクトルを作ることができます。で、この行列 A. の、まあ、第 I. 行の要素を取り出して作った行ベクトルを。これを A. 行列 A. の。 大、I、行ベクトルそれから同じように列ベクトルですねこれは A の J と書きますけれどもこの A の J は行列 A の大 J 列ですね大 J 列の要素を 並べて作った列ベクトルですね。これを A の第 J 列ベクトルと言います。 で、えっ、ー、と、まあ、いくつか注意点がありまして、えっ、ー、と、まずその行ベクトルは、この i という文字が出てきていて、列ベクトルは j という文字が出てきているんですが、じゃあ i と j は一体 い, いくつかっていう話ですね。で、この i と j は実は、その、第何行を取ってきたかっていうことによって変わってきますので、えっ、ー、と、今、a は m 行、n 列ですから、そうすると i は、これ行、行の番号ですよね。 今日の番号ですから、i は1から m の範囲を取ります。で、それからと列、列ベクトルの方なんですが、この j が取る範囲ですけど、えー、と今、列の数が、えー、と n 列ですから、まあ、j は1から n 列ですね、を取ります。ここまでいいですか それと、とまあ、これはあの言葉の使い方としてちょっと皆さんに注意していただきたいんですけれども、あのこの第何とかって使い方ですね。あの多分、高校のすまでの数学ではあまりこうなじみがあの、それほどなじみがなかったかもしれません。この例えば愛行と大愛行とかですね、J 列と大 J 列、大をつけるとつけないで、 一体どの、えー、ぐらいいますか、えー、と大愛業とは た, ただの愛業ってこ う, なんかこういう違いがあると。うんあのまあ、もしかしたら皆さん分かってるかもしれない分かってて、まあ、あの今更そ う, そういうこと言われる必要もないかもしれないですけれども一応あの確認しておきますと。その ただの愛行っていう場合には、その、例えば行列 A は M 行ありますというように、その行の個数を指す場合がほとんどですね。個数を指す。例えば愛行だったら、例えば愛行ありますとかっていう、その量を指す場合があります。多いと思います。でそれに対して、この大愛行って大が つ, くついたものっていうのは、あの何番目っていう意味ですねで。そこの場合ですと、そのあの上から数えて愛番目といったような、 そうい う, こう位置を表したりすることが あ, のありますからですのであの数学でもその愛用という場合とそれから大愛っという場合ではあの大きく意味が異なる場合がありますのでその辺はきっちりよく考えてあの言葉を使ってほしいと思います多分この辺はあのもしかすると他の数学の授業とか演習の授業で指摘されるかもしれませんがえ気をつけてみましょうえここまで質問ありますか はい、良さそうですね。<笑>で、えーまあ、しばらくはですね、いろいろ言葉が出てきますので、あのそれをこう片っ端から解説。 確認ししていきましょうえと次に出てくる言葉は実行列とかそれから複素行列といった言葉です。 で、まあ、これは多分、あの、こう、言えば、ああ、そうかで、ね、終わりだと思うんですけれども、まあ、MN 行列がありまして、まあ、その、成分ですね。その成分が、まあ、すべて、例えばその実数であれば、 これは実行列と言いますしそれから成分がすべて複素数であればこれは複素行列と言います。 という程度のものもですね一応言葉として覚えておいてください。ですのであの皆さんにとって自明でだと思われることはあのわざわざ頑張ってノートに書かなくても、まあ、いいですので、えーっとまあ、あの適宜。 でさえこの数学は手が疲れると思いますので僕もいろんな人の話を聞きますとやはり線形代数の講義はひたすら映すので大変という手が疲れるという話を聞くことがよくあります。ですのでなるべくこう疲れないように講義ノートのコピーなんかも後で。 見られるようにしておきますの で, えーとそうですねペース配分をうまく考えるといいかもしれませんね。流していいところと、それから集中してこう理解に努めるところっていうのをこうメリハリをつけるといいんじゃないかと思います。さて、一応次の言葉は、0行列もしくは0行列なんですけれども、これも多分皆さん、すぐ、 言葉の意味、名前からはあの写真がつくと思いますが、まあ、MN 行列のすべての成分がゼロといったときにこれをゼロ行列と言いまして。 えーとまあ、文字としては、この、まあ、ゼロ数字の0じゃなくて、このアルファベットの大文字の O のような形を使って表します。で、まあ、行数と列数を明記する必要がある場合には、小文字、あの添え字で O の MN。えー、もしくは、その文脈から行や列 の, あの数がよく分かっている場合とか。 それからいちいち説明する必要がない場合と思いもありますからそういう時はただ単にこの O と表します。<笑>えっとちょっと一応ですねあのこれ書いてて思ったんですけれどもあのもしかして皆さんの中に MN 行列のすべての成分がゼロって言われたときにそのじゃあえその行列ってどの行列もゼロを成分に持ちうるのとだからゼロこういうゼロ行列がないような世界っていうのはあるのかなっていうこうもし疑問に思った人がいたらとしたらその人は相当その、まあ、数学的な感覚が鋭いか感性が鋭いかとにかくそういうあの探究心に。 溢れていいる人だと思いますのでぜひ数学も勉強してほしいと思うんですがとと実はとどんな「カラーにもですねこの「0」は存在するということはあらかじめ分かっていますで。なぜかというとその、まあ、線形代数が対象にする「そのスカラーですね「スカラーもしくは「カラー実数」ですとかそれから「複素数」をはじめとするそういう「 あの世界全どんにはですねどんな世界でも基本的にその体と呼ばれる数学的な構造が入っておりますでその体という数学的な構造ではこの0を必ず持つということとされていますのでですので0行列というのはだいたいどの世界の行列でも存在すると、えー、いうことであのそこは心配しなくても大丈夫ですので一応それだけ補足しておきます でまあ、もうちょっとまだ言葉の経緯がいろいろ続くんですがあと34つですかね次正方行列という言葉もあります正方行列はその、まあ、あの行の数と列の数が等しい行列ですね NN 行列 NN 行列を N 字、あのが入ったり入らなかったり、N 字正方行列ですとか、または正方も省いて、N 字行列といいます。 でそれからと、まあ、この A ですね、A のこの AIJ を要素に持つような行列 A が、まあ、N 次正方行列のときに、この A の II という要素、成分ですね。 はい、はこれ1から n まで取るんですけれども、これを A の対角成分と呼びます。えっと、一応、もう少し図で書くと。 この A の11からですね始まってこの A の NN までこう斜めに降りていくえとこれらの成分を A の対角成分と呼びますここまでいいですか 次に定義する言葉は単位行列です。 えー、N 字の正方行列で先に記号から書いてしまいますけれども En まあ En と書きましてすべての対角成分が1で でえー、と残りのすべての成分がゼロですね。まあ、こういう行列を N 次単位行列と呼びます。 あとは文脈からこのあの次数のですね n があの明らかな場合には単にい、e、いというふうに表すこともあります。それからと行列を書く際にしばしば行われる略記法なんですがここにありますようにあのなんか0みたいなのがこう、えー、と右上と左下に書かれていますけれども 0 の, の要素がたくさんある場合にはこれは大きな0かもしくは O のような記号であの略することがありますので、えー、とじゃあこういうふうに書かれてもあの他の要素は一体どこ行ったんだって心配はあのしないでああ こ, こ, これはこう全部他の要素は全部0なんだなっていうふうにあの受け取ってください。 ここまでで教科書ですと大体17ページの真ん中ら辺まで来ました。で、えっと、次にですね、そのまあ、ちょっと、整、まあ、形大使でこれからしばしば使われる記号を定義しますけれども、クロネッカーのデルタと呼ばれるものです。 クロネッカーというのはその19世紀のドイツの数学者の名前から取ったんですけれどもまあ i と j をその自然数としたときにデルタ ij という記号を次のように定義します。 えー、と実際にはここの i と j にですね、その自然数がこう入って、デルタの1、2とか、デルタの2、3とか、デルタの5、7とか、そういうものを扱うんですが、このえっと i と j の値が等しい場合と等しくない場合で、このデルタ ij の値を決めると。で、i と j が等しい場合にはこれ 1, 1を表しましょう。で、i と j がえと等しくない場合にはこれ0としましょう。 これを教科書にも書いていると思いますが、クロネッカーのデルタ、もしくはデルタ記号ですね。と でえっ、ー、と このクロネッカーのデルタに関しては、ちょっと教科書に書いてあることがあって、教科書の17ページの下から、1、2、3、4、5、6、7行目ですかね、この N g 単位行列 EN というのを、クロネッカーのデルタを使って、デルタ ij と。 表すことができるという、えー、書いてありますが、あの皆さん実感は湧きますかね。とどういうことを言ってるかというと、まああのー、この E n という行列はこういうデルタ i j というあの成分から成り立っていますと。でデルタ i j はどういう成分かというと、あのこれクロネッカーのデルタを使っているので、この i と j が等しい例えばその二行二列とか。 4行4列とか、そういう場所の成分は1ですよと。で、それ以外、例えば、例えば5行3列とか、7行6列とか、その i と j が等しくない成分は全部0ですよと。いうことをこ、これで表しているわけですね。ですので、まあ、こう、一言で、こう、使う、表すことで、えっ、ー、と、これは、単位行列ですというふうに表すことができます。でそれで、まあ、あのー、多少ですね、こう、あのー、 インクの量を省くためにまあ作られた記号としてもまあ使えると思います。えっと、ここまであの質問ありますかはいで。あともうちょっとその行列のですね、ワトスカラー倍の定義まであのいきますけれども、えっと、その前に、 あのベクトルが等しいという概念を定義したように行列も等しいということを概念を定義しておきましょう。えと聞いたときにまあ多分多くの人はそのどうやって行列が等しいと定義するかあの思い当たるんではないかと思いますが。 まあ、MN 行列ですね。MN 行列、まあ、A、えー、A の IJ を成分に持つ A と行列 A と、そから B の IJ を成分に持つ行列 B が、まあ、I と C とは、 これはあのベクトルのときと同じように、各成分がまあ全部等しいというときに、この2つの行列は等しいというふうに定義します。ですので、この i を1から m までこう変えていって、それから j を1から n まで変えていって、 すべての組み合わせに対して、まあ、A の、行列 A の大 ij 成 分, IJ 成分と、それから行列 B の ij 成分がまあ等しいときに、あのこの、A、行列 A と B は等しいということにします。で、まあ、このことをですね、このとき、まあ、当たり前の記号なんですけれども、行列 A イコール B と表します。 ねえーとまあ、くれぐれも言っておきますけど自分が当たり前だと思ったところは無理して写す必要はないですからあの教科書にも書いてますんであのでその辺はよくレース配分をあの考えて書いてください。 ということでここまで来てですねようやくその行列のワトスカラー倍の定義をしたいと思います。あでも大体と、まあ、ベクトルのワトスカラー倍とですねほぼやり方は一緒ですので多分 そ, のそんなに難しくはないと思います。 まあ、概念自体は難しくないとは思うんですけれどもそのどちらかというと記法がですね書き方が今まであまり慣れていなかった書き方で出てくる場合があるかもしれませんのでそこは注意してみ て, てください。と A と B というのを共にそのスカラー K から ス, スカラーを取ってきた M 行 N 列の行列とします。 でまあ、こういった書き方もしますのでちょっと注意してください。で、えー、A はその行列 A は a i ョを成分に持つと。それから行列 B は b i ョを成分に持つと。まあ、こういう行列としましょう。でこれき IJ 成分が A の IJ プラス B の IJ であるような行列を A と B の和ですね。 和と言いましてこれを A プラス B という記号で表しますで、えー、と教科書にはそのどのように書かれているかというと まあ、こんな風に書かれていますねで一応この右辺のこの記号の読み方に注意してもらいたいんですけれどもこれはそのこの公営 A, こ A 君に表される行列というのはその各成分があ I IJ 成分がですね IJ 成分というのはこの、えー、と行列 A の IJ 成分と行列 B の IJ 成分の和ですよという意味のことをこのような式で書きますので。 この辺はちょっとあまり高校時代はなじみがないと思うんですが、よく気をつけて押さえておいてください。で、えーとまあ、これがですね、どういう意味かっていうと、あの教科書ですと、ページめくって18ページ の, あのと定める、すなわちの次に続く、えー、と2行目、3行目の式ですね。えーまあ、各成分の 和を成分に持つような行列ですね A と B の各成分の和を成分、i d 成分に持つような行列を、まあ、A と B の IA プラス B というふうに言います。定めます。じゃあちょっと教科書ではこのとき次が成り立つということはいくつかの性質が書かれていますけれども。 あの先にですねこの授業ではあのスカラバイの定義を書いてしまいます。 えー、とここではえと A, A を M 行 N 列の行列と置きましてでまあ各成分の Aij であるような行列としましょうでそれからまあ C はこれ定数 AJ であるような行列としましょう スカラーとも呼ばれますがこれの時この ij 成分がこの元の行列 a の成分の c 倍ですので c×a の ij であるような行列を これを A の C 倍。スカラ倍ですね、A。C はスカラですので、スカラ倍です。A の C 倍といって、これは CA という記号で表します。で、 えー、と教科書の方にはそのどのように書かれているかといいます と, えーとこの CA という記号の定義はこの IJ 成分がその元の A の IJ 成分の C 倍になるようなそういう行列であるそういう書き方をしています。 見えますかちょっと上げた方がいいですかね。でそれからとあといくつかその特殊なスカラ倍の書き方がありまして、えー、と一つは、マイナス1倍ですね、a のマイナス1倍をマイナス a というふうに書きます。それともう一つ、まあ、これは行列の和と組みやすく使うんですけれども、 A とマイナス B の和ですねこれをまあ皆さんよく知ってる記号だと思いますが A マイナス B で表すというところも確認しておいてください。 えー、と以上が行列のワトスカラー倍の定義です。この辺までは多分皆さん問題ないですかね。はい さてと行列の和とスカラ倍に関して、えー、実はそのいくつかその成り立つ性質というのがありますでこれはと皆さん教科書の18ページを見ます と,、えー、とこの時次が成り立つというのが書いてあってえー、括弧1番 A プラス B イコ、えール B プラス A え括弧して交換法則括弧2番 えー、っと、括弧 A プラス B カッコ閉じプラス C イコール A プラスカッコ B プラス C カッコ閉じ、えー、結合法則といったようにこうあの一連の性質が書かれてあります、えー、っと和の部分でカッコ1からカッコ4までそれからスカラバイの方でカッコ5からカッコ8まであの書かれておりますで、えー、っと何度もあの申し上げ言ってますけれども これこれが成り立つというふうに結論だけ書かれているものはあの数学の本においてはあのこれがなぜ成り立つかを各自ちゃんと理解しておきなさいという意味ですので、まあ、皆さんが実際に理解するかどうかは別として一応そういうふうな意図があるということを知っておいてください。でこの8つの性質の証明なんですが これはあの前回、N 項数ベクトルにおける、ワイヤスカラーバイ の, の証明、性質というのをやりましたね。で、その時にえっとまに、前回はそ の, その中で和に関するあの結合率だけ証明したんですけれども、それと全く同じようなやり方であの証明することが可能です。ですので、 まあ、あの本当は授業、この授業でも扱いたいところですが、えっと、時間の都合で、えー、先に行かなければなりませんのであの、ここでは割愛させていただきます。ただし、えっと、例によって僕の講義ノートの方には、ひととおり証明は書いていますので、のもし自分で考えてみて、わからなくなったらた参考にしてみてください。 あとは演習の授業などもありますので、分からないところがありましたら、演習の授業にでもあの質問してください。というところで、ここまであの何か質問などありますか。では、一応ですね、ここで18ページまで終わりまして、終わったことにしまして、と今日の最後なんですけれども、行列の席 の方にあの入りたいと思います。えっ、ー、と、教科書ですと、十九ページですね。 えー、とですね一応この授業はあのビデオで録画してもらっているものですからその録画の体制に何か異常があった場合にはあの途中で止める場合があったんですけれどもあの先ほどちょっとあの後ろの TA の柴田さんが少しあの変わった動きをされていたので<笑>もしかしたら何かビデオの機材に異変が起こっているのではないかと思いましたがそういうことは そうですね、はい大丈夫だと思いま す, い, す、はい。じゃあ続けましょう。えっ、ー、とそこで、えーとまあ、行列の席が、まあ、最初の行列 の, あの、まあ、計算においては一つの山だと思いますけれどもその前に、えー、とこの教科書ではその和の書き方ですね和の書き方を一応やっておりますので一応復習がてら書いておきたいと思います。 で、と、と言いましても多分和の書き方というのは、あの、この、ギリシャ文字のシグマを使うやり方というのは多分皆さんよくご存知だと思います。えー、一応 i が1から n まで ai を, を加えると、まあこういう記号の意味は、まあ a 一からですね、この i に1から n を代入した い, いったものを、まあ逐次加えると。まあこれはよく知ってますよね。で 一応この部分で、注意しまずこの教科書の言葉として注意しておきたいのは、ここで i はダミーインデックスと呼ばれ、元の和そのものには関係がなく別の文字、例えば k を用いて、o k に書いてもまあ意味は通じるうんですね。そういうところは適宜この i が k になったり j になったりすることがあります。また使う人の趣味によって、 i を使ったり、k を使ったりということもありますので、そういうことをちょっと押さえておいてください。で、えー、と次の書き方は、あの多分高校ではあまり一般的ではないかと思うんですけれども、こういう書き方をする代わりに、この large i をですね、まあ、1から n までの集合というふうにおいて、 このシグマの下の記号なんですが、このように書くと。すなわち i は、えっと、ラージアイに属する、もしくはラージアイの元である。と書いて、ai と表す書き方もあります。とも表す。すみません。一応注意してもらいたいのは、この 今書いた下の方ですね。これはあの上のものと同じ意味だということに注意してください、えー。多分こちらの書き方は高校ではそれほど馴染みがないんじゃないかと思いますので、この機会にやっておきましょう。で、えっ、ー、と、まあ、あ今日最後に説明したいのは、えー、じゃあんでわざわざその和を 書くのにそのこういう集合なんかを作ってそこから i を取ってくるというような書き方をするかっていうことなんですけれどもえと実はこの記法はですねこのインデックス i が 連続した自然数でないような場合ですね。そのような場合に有効であります。<笑>えとインデックス i が連続した自然数ってどういう場合かって言いますと。 ここに書きましたように i が1から1234567というふうに順番に n までのすべての値を取る場合ですねこういう場合です と,、えー、と高校の時までやったように i イコール1から n までっていう記法がこう普通にそれで問題ないわけですでところが ところがですね、えっと、数学の世界では、そういう都合のいい和の取り方ばかりとは限りませんで、例えば、A の1と A の4と A の7をこう加えたいと。そういうときに、そのどういうふうにこう表すかっていうことなんですけれども、 えー、先ほど、あのインデックスの集合 i というのを定義しました。で、その時は、えー、とこの i、インデックスの集合 i には、あの1から n までの数字を全部詰め込むということをしましたけれども、今の場合例のような場合ですと、インデックスの集合として、1と4と7と、こうなんか、 連続してていいない3つの自然数を扱う必要が出てきますで、えー、そうします と, うんと、まあ今はですね、この1と4と7ってい う, こう3つの数字が具体的に与えられてるから、あのこのように書けばいいんですけれども、これが例えば、例えばですね、この1から10の数字から3つ適当に取ってきなさいと。 いうふうに言われたとしますよね。それをどういうふうにインデックスで表すかっていうことなんですね。そうすると、例えば i とかで表すと i i 一個で表したらこう一から十まで全部順番に取ってくることしか表せませんから、そうすると例えば j の一、j の二、j の三と書きまして、で、まあなんかの一番目の数、でなんかの二番目の数。 なんかのの番目の数という風にそのインデックスが連続していないとこのようにうい字を二重にして表さなければならなくなります。ですので例えばこの場合です と, うとそうですね1から10の中から3つ数字を取っていきなさいって言われたときにえまあとりあえず1番目の数字2番目の数字3番目の数字っていうことで J1J2J3 っていうふうに表したりするわけです。 で、えっ、ー、と、これを使って、その、この A の何とかっていうのを、こう、輪を取りますと、例えばこれ A の J1 プラス、A の J2 プラス、A の J3 という書き方になりますので、それを、えっと、今までの、この高校までの記法で表すと、 例えば K が1から3まで A の、まあ、JK と、まあ、こういう書き方をする必要が出てきます。ここまでいいですか、えー、とポイントはその連続していないインデックスをこう取ってくるとあのインデックス今までの書き方とインデックスの付け方と二重にしなければならない。 いいですかでところが先ほどのこの集合を使ったインデックスの書き方ですね i を集合 y から取ってきますっていうような書き方だと実はこういう二重のインデックスを使う必要がなくって まあ、あの順番はどうであれ、このインデックスはこの中から取ってきなさいと。で、この中、この、まあ、集合 i ここ、こういう集合ですよね。こういう集合から取ってきた番号をの a の何とかっていうのを取ってきて加えればいいですよっていうふうに書けばあの済むわけですね。ですね、この2つはあの同じ和を表します。同じ和を表していて、えー、こちらの集合を使ったインデックスの表し方は、 まあ、よりあの一般的なインデックスの取り方に対応していると。連続していないこう自然数をインデックスに持つようなあの数の和をこのように表すことができるという意味で、あのまあ、あのより一般的なものを表せるあの書き方であるということができると思います。 多分この辺がですねその、まああの、高校までの数学ではちょっと馴染みが薄いあの 記, 記述、記法だと思いますので、えーまあ、なるべく早くこういう記法にもあのなれるようにしてほしいと思います。 えここまで何か質問ありますか<笑>大丈夫ですかねもし何かまたわからないことがあったらあの授業後でもいいですのであの質問に来てください、えー、それではあのー、まあ今日は いきなりこう行列の話、列の作り方の話から入りましたけれども、と次回ですね、あの行列のまあ掛け算の定義から入りたいと思います。であと一もう一度確認ですけれども、あの今日、レポート課題を配りましたので、あの次回の授業の際に持ってきてください。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。